はい、皆さんこんにちは。天車場フェスタ踊り交代です。えー、本日、この一部で踊らさせていただくあの曲は、「夢の力、えー、総踊り曲の夢の力。」になりますで。この踊りは、えー、震災からの、えー、復興を目指す、えー、福島県民音町の桜谷祖国というお祭りから生まれたあの総踊り曲です。えー、福島頑張ろう祖父として作ったのではなく、この時代を共に生きるみんなの応援歌として作ったものです。 夢を持って明るい明日へ向かって共に手をつないで歩んでいこうというメッセージが埋められています、えー、先日も、えー、東北で震災、えー、ございました、えー、まだまだですね、えー、ちょっとこうという部分ではまだ、えー、出されていない部分もございます、えー、そのところにつきましては、えー、この我々も含めて、えー、この会長の皆様の元気をですね、えー、東北の方に与えられればと思っております どうぞよろしくお願いいたしますそれではおめの近を踊らせていただきます踊り子構えあごめんなさい踊り子気をつけ会場の皆様に出よろしくお願いしますはそれでは踊り子構え 道の道。 なおれおりでとうございます気をつけ会場の皆様にれありがとうございましたほっありがとうございました天使の場面のお取り戻りでしたまた第二部もお取りますのでよろしくお願いいたしますありがとうございました